ジャスラックは音楽教室で楽器の練習などをすることは著作権法上の演奏権に当たるとして来年1月から音楽教室の年間受講料の 2.5% を徴収する方針を示していますこれに対しヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所など教室側は2月に音楽教育を守る会を設立ヤマハは教室での演奏には著作権は及ばないとして 7月にも支払いの義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めましたジャスラック側は著作権の思想への理解が得られないことは残念とコメントしていますジャスラック様残念ながらあなたたちの言う著作権の思想とやャラはとんでもない誤解だけだ 教室での演奏は著作権は及ばないことは誰の目にも明らかだ。あなたたちの最近の見苦しい行為は音楽文化のためではない。教室から金を巻き上げることは公衆の利益になりません。音楽文化にとって不利益ながら利益を得るのはジャズラックだけだ。今まであなたたちの失礼な振る舞いを我慢しましたが、これはさすがに忍耐の限界です。 こうした行動を許せない。我々は企業と組むのは珍しいけど、この場合は例外とします。アノニマスは音楽教育を守る会への全面的支援を宣言します。我々は音楽教育を守る会の嘆願書に署名するよう人々に強く呼びかけます。記録的な数で支援を示しましょう。でも問題は嘆願書で決着するわけではない。我々は ジャスラックに対抗するさらなる行動を計画したいと思います指示するなら次の指示を待ってくださいあるいは我々のオンライン会議に加わって一緒に行動を計画しましょうそしてもちろんアノニマスへの参加には許可が必要ないので自らの決断でジャスラックに対抗する行動を計画することを強く働きかけます日本のアーティストや音楽ファンが 彼らのことをどう思っているか、ジャスラック側に経験させましょう。我々はアノニマス。我々は大軍です。許しはしない。忘れはしない。我々を待ち受けなさい。